ソーラーラはですね私たちのオリジナル曲でございました、えー、私が振り付けをいたしましたけれども今日は皆さん寒い寒いと今体をこすり合っておりましたけれどもまあ踊りを踊って寒さを大いに飛ばしてくださいね、はい、会場の皆さんに礼お願いします 全然見 会場の皆様に寒い中を応援いただきましてありがとうございましたはい、倒れはい、ありがとうございましたありがとうございましたどうぞお元気でますます頑張っていただきたいと思いますふらつかないでくださいうちまでも気をつけて段差がありますからはい、お待たせをいたしました2度目の